奈良市部長、高市でーす。奈良知事選ですが、高市、高熱でーす。ほらね。ね放送法行成文書は、鉄造でしたが、今度は、本物の高熱でーす。高市大臣、奈良県知事は、維新に敗北しましたが、責任は、どうするんですか 敗北というのは不正確でーす。精査する必要があります。今日は高熱で失礼します。 ソー이끄는힘きんぽんありがとうい。 忠誠な力能不尽可以相違武力目だ永遠に